이낙원의버러지들이도발도발을한다고제가되고싶어서환장했다면그소원못들어줄것도없지 <웃음> 개처럼뛰어다니는것도이제슬슬질리지않아도망만다니지말고좀제대로나와싸워보자고더따뜻하고기분좋게지져줄테니까어 그렇다면당장쏴봐내게유효타를줘보라고어차피수복하고나면내가너희들을일방적으로짓밟을텐데이거라도먹혀야조금이라도상대가될거아냐어이건언체인드정말로이걸내게쏟아니 기가막히게한심한것들이잖아도나 <웃음> 한입거리도안도버도지들이슬슬마무리지을때가온것같구나 <웃음> 멈나멈추라고그럼내가너희들대신죽여줄테니까이손으로죽여주겠단말이야 퀸을사격을멈추세요그것만찾고나면이손으로퀸을죽여줄테니까일단내몸에서이빌어먹을언체인드부터꺼내시끄러워다들왜이리떠들어대지못해서안달일까 <웃음> この楽園の虫けらどもが挑発しただとこの俺を灰になりたくて仕方ねえみたいだな。その願い叶えてやるぜ<笑><笑>犬みたいに走りまんのもそろそろ飽きてきただろう。逃げてばっかりいねえで表に出てきて俺と戦おうぜ もっとあったかく気持ちよーく焼いてやるからよなあじゃあ何迷ってんだ今すぐ打ってみろよどうせ自己修復さえしちまえばお前らなんか虫けら同然だからなそれでも食らっとけば少しは楽しませてくれんだろう。これは エ ン, ンドマジでこれを俺に撃つなんて、はあ、<笑>まったく本当情けねえやつらだなうう筑の足元にも及ばぬ虫けらどもがそろそろ終わらせる時が来たよね やめろ。やめろってそしたら俺が、お前たちの代わりに殺してやるからこの手で殺してやるからさクイーンを射撃をやめてください。それさえ見つかれば、この手でクイーンを殺してやる。だから。 早く俺のの体から、このクソアンチェンェイドを取り出せうるさい。どうして。どうしてみんなそんなにおしゃべりが好きなの Putrid piles of filth sent from Eden. You dare attempt to provoke me? You're practically asking to be reduced to ashes! Very well. I shall grant you your wish. <laughs> Aren't you tired of running like a dog? Come out and face me! I promise to make it quick! Well, what are you waiting for? Shoot me! I dare you! I'll rejuvenate in no time and grind you all to dust! That puny bullet of yours won't stop me. You shot me. You actually did it. <laughs> <laughs> you fools!、Ugh. Damn you, wretched insects! It's time to wrap this up. Wait! I, I can kill for you! I can still be of u s e to you! The Queen. I. I'll kill her myself! Hold your fire! If Lilith's body can be found, I will be able to kill the Queen! Please! Get the Vap House out of me! Silence. Your loose tongue will be your undoing.